星のオーレンカの皆さんです岩手県虹の似合う町雫市町を拠点に活動しておりますオーレンカと申します4年ぶりの参加で皆様の心に花を咲かせスローカに鮮やかな虹をかけたいと思います皆様と一緒に楽しみたいと思いますお手拍子よろしくお願いします 会場にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は出雲市からやってまいりました。お礼がと申します、えー。先ほど和田さんに真面目にやるのかと言われましたけれども、太めにやりますと。<笑>本当に太めにやるの。来たね。来た。<笑>ここかここかと振ってくれるのかと。はい。先週のお疲れ様でした。お疲れ様で。財政の方やお止めよさ て,、はい、ています。 参加させていただいて久々ご一緒させていただきました、ね、ですね、私のカバン盗んでかれて、はい、あ、誤<笑>解 し, しないので、ね、<笑>ひどいんですよこの際、次回いただきます本人は、三砂の営業、はい、雫石の営業秋田の皆さんに振る舞っておりまして私にセカンドバックをちゃん預けてねで、本番を預かってと、その後が営業中 私は本番をぶら下げて忘れ物、どなたですかと、ね、泥棒を預けました忘れたと忘れてました。すみません本当に、ぐだぐだですね。ごめんなさいねこれがあのいつもの定番でございます、はい、ゆかりと力、はい、今でシャッターチャンス。細めにとってください太めだって、はい、細めは太め、太めも太め返し言葉は太めでございます そうです<笑>これが雫石のゆかり。ということでね、えー、たっぷり紹介いただきましたので、えー、太めは私だけで、えー、細めな子たちが回せていただきたいと思います。お試 し, よろしく